炎が上にってほ、うんちょっと山だ、うんまあ、テキストに「黄緑って書いてあるんだけど実際にこう、まあ、見た感じやっぱり「山吹き」っていすの一 y 最初に消えてるねほんうん。